NHK ですインクチャンネルというわけで今回は NHK の契約じゃなくて NHK マイルカップの予想をしていきましょう私の予想はこうなりました本名はググランアレグリアレリ前回の桜花賞は内容的にも圧勝と言っていいものでした勝ち時計も前年のアーモンドアイより早い 成長を感じさせましたね。朝日杯では3着に敗れていますが、今回は2002勝の東京1600メートル左回りの方がスムーズなので、今回も負けないと思います。対抗はアドマイヤマーズ、朝日杯でグラーレグリアを任かした馬ですね。前回の皐月賞は4着ですが、上位3。頭が強かったと思います。マイル戦でこのメンバーなら。 やはり上位の評価が必要でしょう黒三角にはダノン・チェイサー前回のキサラギ賞は2番手から抜け出して快勝 !2 着馬が皐月賞で6着3着馬と4着馬が毎日杯で1着と3着さらには5着馬が弥生賞を勝ちましたし G1 で通用するレベルにあると思いますその他に押さえておきたいのは サツキ賞2着馬に勝ったことがあるカテドラル前走の末脚が圧巻だったビッテルスバッハ新馬戦でアドマイヤマーズと互角だったケイデンスコールこの3頭にもチャンスはありそうですね馬券は本命のグランアレグリアを軸に考えたいですね馬連で本命から各印への流し馬券同じくワイドでも同じ組み合わせで買いたい 相手候補でひと乱ありそうなので少し手広く買ってみましたインンクチャンネルさてこの NHK マイルカップが終わればゴールデンウィークも終わり楽しい楽しい現実が待ってますよそれじゃまたねー